松末設置、なるべく湧き潰ししないとモンスターが、大量発生するのだ。特に子供ゾンビは強いのだ。いろいろやることがたくさんあるけれど、エンチャントを一番最初にやりたいんだ。ベッドに寝ることにしよう。なかなか寝れない。わらわら。おー お, ー お, ー お, ーおやすみくま B 起きた洞窟体験開始。いろいろあるけど、わらわらわら。 ダーカるい。